高校を卒業してです、ね、一回はこうあの家を出て、えー、と違う職種でですね、えー、仕事をしてみたいなという思いがあって一回あの熊本市内の方にですね、えー、と就職しました、うん、で、えー、そうですね、まあ、職, 職種的には、まあ、別の製造業のですね、まあ、ラインスタッフとしてですね、うんえー、と仕事をしてたんですけど その時に、まあ、父の方が、うん、この阿蘇の地域でですね造園業をしてまして、うんでまあ、自分もです、ねまあ、小さい頃から、うん、あの手伝いとかです、ねえー、してたんで、うん、こう一度こうしてみたいなって思いもありました、うんうんでまあ、父と母があの二人でですね、えー、二人三脚で頑張ってたのを見てたんで、うん まあ、自分もこう両親をちょっと支えてあげたいなという気持ちもあって、またその自分もチャレンジしてみたいという気持ちもあったん で, で、前の会社を退職して、ここに就職しましたはい自分がイメージする庭とああのお客様が毎日こう窓から見る庭っていうのがまた違うんですよね。 でいかにそこに自分の技術でこう近づけていけるのかまたその庭をあの維持できるのかですねでまたそのお客様 の, そのご主人の好きな庭と、まあ、奥様が好きな、まあ、花とか植えたりですね、まあ、そういうあのいろんなこう話を聞きながらですねそういうふうにあの自分の技術とお客様のその イメージする庭にこう近づけていくのがですね一番楽しいところでもあります一番はあのお客様のそのがこう笑顔になった時のです、ね、帰り際 に, り際にこう、うん「ありがとうございました」って言ってもらえるのがですね一番僕がやってていいなって思うところですねうはい。 まあ二代目三代目の方がいらっしゃるということでですね。まあ地域を通してこう、まあ、友達作りじゃないけどですね。まあいろんなその業種にのあの話をですね聞けるということでですね。まあ紹介してもらってですね。はい。で入らせてもらって。まあこうまあ自分の悩みとかですね。仕事に対する悩みとかもあの先輩たちに相談できますし。まあいろんなこうえ先輩たちもですね経験が いいっぱいあるんでですね、うん、そこでこう親民になってこう聞いてくれるんでですね、うん、入ってよかったなと思ってます、うんはい、研修委員会っていうところにですね、うんえーと 入, えー、入って頑張らさせてもらってるんですけど、うんまあ、いろんな地域からの、うんまあ、研修の視察とかもあるんですよ、うん、でそんな時にこうお世話をしたりですね、うん、またた自分たちがこう、えーと 地元のの活性化のためにです、ね、いろんな地域の、えー、と現状を見に行くんですよ、うんまあ、悪, いこと悪いところであったり、まあ、いいところであったりですね、うん、そういうのをまあ見て回って、でまた持ち帰ってです、ね、でえーまあ、発展させていくということ で, です、ね、でまあ、そういう段取りとかですね、まあ、そういう企画とかを一応、一緒にさせてもらってます。うん この自然の中で、うんえー、と仕事をしてたいあ し, てしたいっていうのも一応あったんですよねそれでまあこう自然を感じながら地元の人たちの、うんまあ、ぬくもりであったり、うん、あの地域の元気をもらってですね、うん、またこう 自, 自分のこの地域をですね、うん、も, もっとこう活性化なんていうのかな、うん 自分の仕事を通してこう地域にえまあ恩返しできるようなですね、地域でこう発展できるようなですね、そういうことが今後できればなと思ってます。僕にとって仕事とは思いやりです、うん。はい、どうしてその言葉が出ましたか。そうですね。まあ自分が一番え日頃 まあ、心がけてるんですけど、まあ、人に対しての思いやりであったりもの、まあ、に対する思いやりであったりですね、えーまあ、思いやり一つでですねその、まあ、人に対してで あ, あれば、うん、まあ 思いやりがあればです、ね、その言葉一つでも変わってきますしもの、まあ、に対する思いやりであればも、まあ、物を大事にするじゃないですけど、まあ、そんなことにもつながってくるん で, です、ね、いろんなことに対してこう思いやりを持ったこう行動を、まあ、自分なりにこうでき、まあ、目標じゃないんですけどしていきたいなと思ってます。